うおーたーはいみなさんこんにちはタートルでーす。 お腹へこませたいためにプランクやってる人多いと思いますが、プランクって実はあまり効かないんです。なぜかというと、体幹部はしっかり鍛えられるんですが、お腹の脂肪を減らすためには、褐色脂肪細胞を活性化させる必要があるんです。これは背中の周りに多く集まっていて、プランクは前側を鍛えるメニューですから、あまり効果的ではないんです。実は上向きのプランクが背中を同時に鍛えることができておすすめなんです。今日も一歩前進しましょう はい、まずは肘をついてかかとをつけてつま先を伸ばして体を持ち上げてキープつらかったら何度か降りてもいいですあとしっかりね肘をね狭くした方がいいです肘を狭くすることで肩甲骨が寄せられます何かやりにくいよって方はねちょっと位置をね動いてみてくださいここがやい位置があります 結構これ辛いんで途中疲れたらね何度か降りてもいいです最後までやってくださいオッケー今度はね肘伸ばして指先外向けて同じように持ち上げましょうオッケー肩甲骨をしっかりねグッと寄せてくださいこれでお尻を高く上げる感じ つま先はね上げててもいいですよしっかりね肩甲骨を受ける頑張ってよしオーケー。今度は膝を上げて体を持ち上げてよいしょ とにかく肩甲骨はね全部寄せるイメージですできるだけね肩から膝まで水平これがすごいね背中に効いてます腹筋効いてる感じは少ないかもしれませんが体幹部はしっかり鍛えられてますから安心してくださいうわ効くオッケー 下肘ついて肘狭めにして腰つけて足を動かしますこういう感じで膝曲げる時に大腰筋という筋肉がストレッチされるんですがここの筋肉が弱ってくるとお腹に脂肪がつきやすくなると言われてますしっかりね腹筋もですが腰も動かして 肩甲骨をね、使っていきましょう。ッはあ、オッケー。今度は、手ついて、手狭めにして。足を。動かしていきます。肘少し曲げて。ちょっと難しかったらね、手の位置少し動かしてみてください。肩甲骨がね、寄せられる位置があります。 あくまでも肩甲骨を意識したメニューです足伸びる ok 最後肘ついて足を伸ばしてこれでキープしっかりね腰を床つけて腰床ついてないよって人はね ちょっと肘をね位置を変えたりしてみてもう少しで終わりです背中があったかいもう少しふぅよし o ー。ぐわー聞いたお疲れ様でした 短時間でね、ちょっとポンポン進みましたけども背中をしっっかり使うってことが痩せるためには大切なんです今回はしっかり褐色脂肪細胞背中を使った腹筋メニューでした頑張ってやったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください今回もご視聴ありがとうございました